てあれスクラス AMG じゃねやめてこないでいやーというわけで n d c 地巡礼企画箱根編ラストの7曲がりです漫画喫茶で休憩がてら仕事していたらもうすっかり夕方ですねゴミクソみたいに混んでますね車好きでもない一般人が金食い虫のマイカーを所有するのクソ地図を拡大しないと気づかないようなマイナーな道ですが入っていきましょうかねそれにしてもこの区間この道路幅で一方通行なんですね安全で走りやすくていいですね箱根湯本までワープ 次のネタの取材旅行に来てしまっていて、時間もないのでサクサク進めます。ここから先、道路は絶望的に狭く、路面状態もわからないほど暗くなっていく。右コーナーも思いっきり外から侵入して、対向車を安全にクリアしつつ先を急ぎましょう。1760ミリしかないプリウスの横幅と、100キロ以下に限れば早い加速力の出番だぜ。 狭いし勾配が急だし、この区間も MF ゴーストで走ってみてほしいですね。それにしてもひどい道だ。断定するけど、箱根の道路インフラはゴミ。疑う余地がないな。そしてサムネのメルセデスのところですよ。多少乗り上げないと物理的にすれ違えないの。左の斜面の段差を確認し、どこまで左タイヤを乗せるか決める。赤いキャリパーが鮮やかですね。肝を冷やしましたが難なくクリア。クソみたいに詰まる昼間の追い越し車線を見てると、私も黒い AMG で煽りたくなる。 ででももないいいかから世間体とかどうでもいいし。さそれにしても4倍速だとなんとまあスムーズに走る車だあれだけ気を使って走っていたのが嘘のようだここもコーナーミラーにもう1台見えたので止まって回避バイクだと対向車側の自分としても楽ですねすれ違い用のスペースを考えてか地元の方も気持ちよく止めてるようなこれが京都人だったら道路にはみ出すように止めてるさてちょっと景色変わりましたねなんだこの道路幅クそだろ こわ二車線あるように見えるけどすれ違いに余裕はあまりないね3台並べる幅があれば抜けるんだろ正気の沙汰ではないそして真っ暗すぎる対向車が群衆になってたのはまあ遅いやつに詰まったんでしょうねすごいところにレクサス路中してるなこんなところに止めたら安心して眠れないぜこの手の道でのバスとか恐怖でしかないまた狭くなってきてセンターライン消えましたよ意外に交通量多いけどみんな何してるんだろやっぱり仕事がりなのかな ここを抜けると少し景色が変わりますが、バトルコースはもう少し先。はおいお前、ちゃんとハンドル切ってないだろ。さて、もうここを過ぎればバトルコースです。有料道路をくぐればフルスロットル。ここですな。そして7曲がりが始まっていくのですが、正直言ってこの道クソだと思います。180度カーブ多すぎ、ハンドル切るのだるすぎ。 それらを繋ぐ道も狭すぎ、U 字ターンの部分の道路幅は広いんですが、それ以外が突然きつくなるんだ。今の橋桁のところも、でかいトラック来たら無理でしょ。ここを曲がれば、例の二人が観戦していたところ、後ろの有料道路は、下らないと見えてこないですね。相当な勾配だが、ダウンヒルの人は、こんなところに馬力上げたシルビアで挑んだのか。いくらハイグリップタイヤを履かせても、そりゃちぎられるよなぁ。実際に運転すれば、やる前から結果なんかわかりそうだな。 こんなにも U の字カーブが多かったなんて、バトル中に飽きたっていうセリフが出ないの不思議。うまいっていうか、すげえなこいつ。はい、連続 U 字終わり。どの辺から霧が出てきたんでしょうかねー。あの人もはみ出してるじゃないか。やっぱりこの道危ないし、箱根はクソ。 マッドマックスの映画で太鼓鳴らしてる人みたいに、ハンドルを切るという労働を強いられます。今思ったんだけど、MF ゴーストでアルファロメオの奉ーに乗ってた女の子、あんな重して耐えられるとか筋力すげえ。ここら辺で、シンジくんとお母さんが感染してたらしいです。暗くてよく見えないっすね。はい、オーバーテイクの最終セクションに来てしまいました。どうやって抜いていったのかもよくわからないまま、ダウンヒルのスタート地点を通過。 時間がなかったので早足でしたが、以上で箱根編も終わりです。今、秩父の近くに来てるので、小丸峠周りは巡ろうかな。はい、ご視聴ありがとうございました。